皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月23日、水泳の海洋兵団の無傷防衛に成功したので、特別報酬を受け取りました。あと、なぜかまだ受け取っていない特別報酬がありましたので、それも受け取りました。ドレスアップの材料にしたいと思います。昨日の動画で新しい防具を揃えたので、ゼルメアさんの装備は不要になりました。 今まで着ていたものも不要になったので、まとめて処分します。でも、今回の防具では、眠りガードを完全に無視してしまったので、眠りガードの錬金が付いているのは残しておきましょうかね。というわけで、汗と涙の結晶が1500個くらい手に入りました。これを売れば400万ゴールドくらいにはなるので、次の資金になりますね。せっかくなので、モーモンバザーにも少しばかり入れておきました。あとは、 使い込み度を上げるためにチャリチャリさせるだけですね。気まぐれでやっているオーブ集めを一通りやったら使い込み度が46上がったので焦る必要はないのかもしれませんが。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。